みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回は初心者向けのカノンロック講座、オイエーということで、カノンロックという曲の解説をしてみようかなと思います。まあね、すごい旬が過ぎていますし、もう流行りも終わっていてなんで今更という話もあるんですけれども、いまだに初心者向けなこのカノンロック講座をやってくださいなんていうリクエストがあるので、まあ、ちょっと今更だけでもやってみようかなと思った次第でございます。 昔チャレンジしたことがある方、挫折した方、まだやったことがない方、興味がある方、ぜひチャレンジをしてみてくださいませ。一緒に練習していきましょうおやいというそういう動画でございます。それで、今回も画面ドーン、ツーバーバーババンとピクチャーインピクチャーをして、手元も大きくお見せしながらやっていきますので、よろしくお願いします。ただし、楽譜に関してはもうご自身で用意してください。もうちょっとそこはさすがにもうご自身でお願いいたします。 ユーチューブを見れるんでしたら、もう、ね、カノンロックタブとかで検索すれば、10秒でタブは見つかるので、楽譜は見つかるので、ちょっとそこはさすがにもうご自身でお願いいたします。ということです。では、1本目のこの動画では、イントロのところからリフのところまでをやってみたく思います。まず、イントロはこういうやつですね。スイスイイイみたいなところでございます。一緒にやっていってみましょう。 やり方が2つあります。バイオリン奏法というやつなんですけれども、音を鳴らしてからボリュームを開けるという奏法でございます。やり方が2つ。1つ目のやり方は、普通にピッキングをして、ボリュームを絞った状態でピッキングをしてから開けるというもの。2つ目のやり方としては、左手のこの指でタッピングをして、ボリュームを開けるというもの。どっちもいいです。もう好きなほう、やりやすいほうでやってみてくださいませ。ただ、 タッピングをやったほうがちょっと難しいと思います。なんかこのいいところに指を落とさないときれいに音が鳴ってくれないので、こっちのほうが難易度としてはちょっと高めではあるけれども、慣れるとこっちのほうが多分楽です。こんな感じです。それで、ボリュームの使い方なんですが、ボリュームが0の状態から10の状態、えー、全部閉まった状態から全部開けた状態にしなければいけないので、 こう持っていられないんですよ。こう持っているとちょっと間に合わないと。なので、この小指をうまく使って、この小指全体を使って、うまい具合にこのボリュームを絞るように頑張りましょう。側面を使って、この0から10へ、オラオラオラオラと操作をしていきます。それで、あともう一つ、えーと。ミュートがとっても大事です。この人差し指に注目してください、人差し指。この人差し指が常に全部の弦を軽く触れておいて、 触れていって、い音が鳴らないようにあ音が鳴らないようにしてくれているんですけれども、これがもしないと、こんな感じで後ろのノイズが出てしまうと。何もしなくてもエレキギター結構こういうノイズが出るので、こういうのを遮断するために、人差し指が全部の弦を軽く触れた状態で弾いてあげるとよいかなと思います。 それで、もし余裕があれば、えー、とビブーブラートとかもかけながら弾いていただましょう<音声>。こんな感じです。自分はタッピングでやっているのかな<音声>僕はタッピングでやることが多いです。どちらでもいいです。やりやすい方で。それで、そのあと。 こうフレーズに行くんですが、ハンマリングとプリングが出てきますね。えー、とこの15フレットから、2弦15フレットから行くとして、ここのところ。14フレットを弾いて、中指でハンマリング、プリングをして、素早くパニアと音を鳴らしてあげるわけです。パニアで、小指で17フレットに行きます。小指が使いにくければ、薬指でもいいです。 それで、17から15にプリングをします。引いてプリング。それで、14、14、17、19。それで、15からまた同じようにパニアと。それで、15からパニアと。それで、16、14、12。それで、最後、14と15を早くトリルします。弾いたら、 何回も何回もハンマリングプリングを繰り返すと。人差し指と中指は多分やりやすいと思います。中指、薬指の組み合わせでもいいんですけれども、人差し指は多分一番使いやすい指なので<音楽>、こんな感じで途中から人差し指にシフトして、素早くタリをクしてあげましょう<音楽>。こんな感じです。ゆっくりやってみますと、まずこのバイオリンをしながら、 ボリュームを全開にして、ちょい絞りでもいいですね<音楽>。で、ここでボリュームをいよいよ全開にして、もしくは全開のままかもしれませんが、リフに投入します。<音楽>えー、とこんなやつ、ご存知かと思いますけど。<音楽> そうです。やってみましょう。まず、ここのコード部分、<音声> 755とあるんですが、こんな感じで小指、薬指、人さし指、の<音声>三本指で運指してもいいですし、薬指1本で運指しても大丈夫です。お好きなほうで。僕は薬指のほうが入れやすいなと思いますが、どっちでもいいです。 それで、コードをバーンに出して、それで、楽譜の PM はパームミュート、えー。日本語で言うとブリッジミュートのことなので、ジャーッと弾いたら、2回ブリッジミュートをしましょう。こんな感じです。それで、この余っている小指で8フレットに行って、プリングをします。 まあ、楽譜にはプリングと書いていないので、プリングしたくなければプリングしなくてもいいんですけれども、<音楽>まあ、この辺はお好みで調整をしていただければという感じです。でその次、またコードが変わって、こんな感じでまたブリーチミュートをして、で、2弦の5フレットに関しては、人さし指の腹でやるとよいかなと。 ここから人差し指をついてこう持っていくのがちょっと大変なので、腹で運指 す, するのがよいかなと思います。小指でハンマリングをすると、こんな感じです。それで、楽譜通りに行くとこっち側なんですが、 えー、とそうですね。こんな感じですね。でも、ちょっと僕はここの音、なんか2弦の音がなんか細くて格好悪いなと思ってしまったので、確かこっち側でやっているはずです。6弦が7フレットで、5弦は使わない、4弦と3弦が7フレットという感じで、b ン7にして。 メロディ、パンパンというメロディを3弦でやっているはずです。それで、その次ちょっと遠いんですけれども、こっちらの24のパワーコートにて、ブリッジミュートを交えながら弾いていきます。何気にこの1回コードを弾いて、1回ブリッジミュートという動作、この交互に。 弾くフレッジメートル、弾くフレッジメートル、弾くフレッジメートって、この動作って名言難しくて、なかなかこうやってメリハリをつけられないと思うんですけれども、鳴らす時コードを鳴らすときはしっかりジャーンとっていう、そしてフレッジメートルしているときはちゃんとこうズンと音が詰まっている。このメリハリがすごく大事なので、できるだけ音に変化をつけて、メリハリをつけながら練習するとよいかなと思います。 それで、次、コードが3・5・5に行ってで、その次、えーと、僕の場合は中指、薬指で運指して、スライドして、で、ここで小指を付け出して、次のコードに移ります。こ<音楽>んな感じですね。それで、次。 工夫でいくでとこんな感じでもちょっと自分の場合はここの7フレットからこっちのパワーコードに行くのが少し嫌だったので僕の場合は一回ここを弾いたらスライドしちゃいますでもすでに2弦の3フレットで人差し指使ってるんで次のパワーコードは人差し指使えないから中指と小指で というような手法を使ってますが、まあ、これは、お好みで採用してくださいませ。僕はこんな感じで。スライドした後に、中指小指で。フォアコント引いております。楽譜通りだと。普通にスライドとかせずに。ピッキングをして、バーン。弾いております。で、その次、バーン、ズッ、ズッと言ったら。 こんな3行のターンが入ります。そうですね、えー、とジャーっと言ったら3行の4フレットを鳴らして、6フレットに行ってで、7フレットを弾いて、プリングをする。こんな感じですで。そのままこの余っている指で次のコードに行って、で自分の場合はスライドしているのかな こんな感じで弾いております。楽譜の場合だと、その中で、ね、スライドするところとプリングするとか、わけがわからないことになっているんですけれども、まあ、全部ピッキングするか、それとも一部自分のやりやすいところでスライドプリングを入れるかというアレンジがよいかなと思います。僕の場合だったら最初はここをスライドしてで、プリング。で、ここは小指で7フレット弾いて、スライドしているという感じです。ご、えー、参考までに。ゆっくりやってみますと、 ここで、ッキングハーモニクスをして、リフが終わるという感じです。な、は、ん、い、となくイメージはつかめましたでしょうか。<音楽>まあ、こんな感じです。 テンポが200なんですけれども、まあ、200ってすごい速いです。<笑>あの本当に、ね、右手が結構マックススピードで動いていかないと追いつかないですし、人によっては200もピッキングできねえ、200でダウンピッキングとか無理やという方もまあ結構多いかと思います。まあ、本当にこの辺も、ね、基本的にはその繰り返しで乗り越えていく壁なので、まず自分ができる範囲の速さを。 えー、測ってといいますか、とりあえず計測して、まあ、例えばみなさんが120でまずできたとするじゃないですか。120。でまあ、今日は120だけど、も、ね、来月までには130、来週までには140みたいな感じで、ちょっとずつ目標を上げていって、まあ、いつかは200みたいな感じで、徐々にチャレンジしていただけるといいかなと思います。ピ<笑>ッキングを速くするポイントとしては、とにかく脱力です。あの力を入れないことあの。動きを小さくして、で、この肘から。 こうやって動かすんじゃなくて、指先とか手首とかやらなく使って、もう一つらダウンピッキングを繰り返すという感じでございます。すごい昔の動画ですけれども、なんかダウンピッキングを早くするにはみたいなそういった動画もありますので、まあ、もしよかったらこちらも参考にしてみてください<音楽>。じゃあ、とりあえず、1本目の動画はここらで終わりにしたいなと思います。えーと次が 次に進める状況になってきたら、え、また次の動画に進んでみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。ハハハハハハハハ。